じゃ今日はですね、ちょっとシチュエーションを1個、まあ、背中を切る背中を切る よ, よく言われるのは卑怯者がやることみたいな、はい、背、はいはいはいまあ、でも逆に言うと背中に回り込んで多分めっちゃ難しいじゃないですか、まあ、佐藤さんよくやるけど背中の傷は剣士の恥ですはい、はい、<笑>チャレンジしてみよ う, お う, おうというわけで、まあ、はいはい、背中に回り込んで背中を切る。て<笑>かりました今日の俺の目標は力を本当に抜く、うん うん、脱力系けた盾たもうここしかないっていうことでしたい<笑> じゃあ俺がそれが切るっつったけど誰が切るか分か<笑><笑><笑><笑><笑><笑>んないんだな。<笑> なんファイナルファンだんーみたいに100人ぐらいやあよう。な<笑>え いやもう来いいで解禁したら何<笑><笑><笑><笑><笑>やった<笑>もうもううてくれますもんね。 蹴っっからそっちがだすごい うん、うん、後ろ向いてくださいもう壁バスあ こ, こでう あ, ーなるほどあーもう<笑>来るなーの部分 一番ヤバいよ箱がヤバいいやこれ難しいぞ全然背中に回り込む余地ない。イメージで言うとなんかやってるイメージも今結構交代してるなザキさんってイメージです、ねうん、こういうのででザキさんがそれに対して交代したら、うん、まあ自理自理ができちゃうえ、うん、こうだったいやい アクティブ。アクティブ。 なていうん い, ったからもういいもういだい<笑>いい<笑>よーーおかずった。 逃げる<笑>足切ったどうしてますかです足切ってもらって。 あで、あ。これ で,、うんうん、でそっから背中あああ、あー、あ, ーあー<笑><笑>、絶対元気やや<笑>じゃあマックをくださいあーガーンいたいたい痛痛痛ん、<笑>やんのの回り込んで切るとと今<笑><あー><笑>っちから見るとどうでした<笑> 一気についたと思いますけどじゃあ、これで終わり何<笑><笑>回さぁ、やってみるとクッソ手すくないね<笑>うん、め、ね、<笑><笑>っちゃクッソ手すくないね<笑>あんだけだけ考え込んでこれえなんからジュッてなかったいや違なんかどうやって切ってるのかなと思って<笑>ああえ、できるかってこの状態でこうね、足切り来てからの あ, あ無理だ無理だだ、うん、すげえ動きしてる<笑>だってるんっ無理だもで で, で, で, <笑>でああする。<笑><何> 出ますご俺俺い左下 まず。分かってたことなんだけど。左手差に苦て<笑>分かってたことなんだけど、分かってたよ、よよよけるの分かってる。いや、俺がシンプルに、左手差を打つのにだってたら苦手。僕<笑>も<奥を>。そうじゃないっすよ、フィニッシュで左手差とかやったことないかもしれない。そういえば、意外と僕、左手差ってやったことないですね、どのみ。 どうぞ。 見たことあるの<笑><笑><笑> ストの時にこれ思い思考策をね。<笑>間でわかんかわねえんだよ<笑><笑><笑>